えー、っとあの森友学園に対する国有地の売却の問題について伺いたいと思います。でこれはまああの国有地という国民のまあ財産をです、ね、あの財政法上も正しく処理するということが求められていると思いますので、今、これが非常にまあ不当に安いのではないかというまあ疑念が上がっていますので、ここについてはしっかりとです、ねえー、財政当局としても、 また、これを所有している国土交通省航空局としてもです、ね、しっかりとした説明責任を果たしてもらいたいと思います、そこで伺います、平成二十七年の話であります、この今問題になっているのは、実家、不動産鑑定士に鑑定してもらったら九億円を超えるようなものがです、ね、八億円の新たなこの埋設物の発見に伴うその撤去費用が 8億円かかるので、そこからどーんとさっぴいてです、ね、実際には1億3000万円というようなその売買価格がついたことに対して、本当かなというまあ疑念が浮かび上がっていること、特にこの8億円の埋設物の撤去費用について、本当かなという疑問が上がってますので、ここにちょっと集中して、注目して質問したいと思います。 昨年3月11日に、この8億円の埋設物撤去費用にかかる新たな埋設物が発見されたと、この森友学園の工事事業者からです、ね、連絡があったということで、近畿財務局、そして大阪航空局が現地確認に行かれていますす月14日のことです伺います。 具体的にどの場所で、どの深さで、どのような埋設物があったと、このとき確認されていますか平郷内航空局次長。お答えさせていただきます。えー、先生ご指摘の本県の本地下埋設について 3月10平成28年3月11日に学校法人森友学園から近畿財務局に対して 9.9 メートルまでの深さの食い打ち工事を行った過程において新たな地下埋設物が発見されたという連絡がございました大阪航空局では先ほど先生ごご指摘の平成28年3月14日に近畿財務局や現場関係者ともに現地に赴き小学校建設用地に地下埋設 物があったということを確認しております田君、い や, い や, いや確認したというのは報告受けてますどこで 9.9 メートルの食い打ち作業の中で出てきたということですからそのどの食い打ちポイントでどの深さでそしてどのような埋設物が出てきたと確認されたかということを伺っています明確にお答えください平河内航空局次長 お答えさせていただきます2月21日に現場のご視察をいただいておりますけれども、まあ、そのときに近畿財務局さんがご撮影されたし写真をまあお示ししております、そのとおりでございまして、現地におきまして、大阪航空局は 9.9 メートルまでの深さのく打ちを行った過程で発見された地下埋生物であると、工事関係者から説明を受けたと承知しております。 ちょっと も, もう一度はい田邉君じゃもう一度今の答弁分かりました。埋設出てきたこの多分地表にあったんでしょう。その埋設物と思われるものは確認したということは今聞きました。どこの埋設物ですか。平河内市長お答えさせていただきます。先生ご案内の通りこれ杭はかなりの本数ございます。あの先生から今日えー。 ご配布になった資料を見ていただければと思いますが、えー、ということでございますので、実際にどの区域からあったということは確認しておりません確認していないな玉城君ちょっと今あの、驚いたんですけど、だって、そのこれ8億円を差っ引くことの根拠になる確認作業の一番最初ですよ。で 実は平成二十二年、これ実はこの当該土地からです、ね、埋設地下埋設物が出てきたのは二回目です。一回目のときはです、ね、ヒ素鉛も含まれていて、確認して、これは、えー、当時はですね、平成二十二年一月に報告書が出ておりまして、このときは国土交通省大阪航空局、これ、大和探査技術株式会社ですかね、が、えー、レーダー調査を行って、えー 六十八箇所でですね、ある種のボーリング調査のようなことをやって、それでまあこういった面積で、こういった深さであるから、一億三千万円ぐらいのいわゆる、まあ、除却費用を、有益費として返還するということになってますね。で、今回は一億じゃないですよ、八億ですよ。何倍も大きいわけですから。 その当時六十八箇所をきちんと調べて、こ こ, こ, ここでこういうごみ、ここでこういうごみ、ここでこの深さとやったんですが、今回、この八億円 の, その根拠となる最初の確認作業で、どこだかも確認していないということですか、もう一度答弁お願いします平郷知事長。お答えさせていただきます。あの先ほどご答弁申しししし上げままたたたとり当方、えー、が確認いたしましたのは まあ平成二十八年三月十四日に近畿大学ともに現場関係者ともに現地に赴きまして、小規用地殖養用地に地下埋設物があったということを確認しております。養殖地ってどこにあのどこにという、もじゃシンプルだね。平干一社。お答えさせていただきます。先ほど申しました通りでございまして、杭のどこから出たということはあの確認してございません。 智君えあのこれ、どこから出たかも確認してないんですか、繰り返しますが、平成二十二年の調査のときにも六十八箇所調べてるんですよ、この広大な面積の学校用地の、でこの八億円の、もう現に引いてるんですよ、売買契約成り立ってるんですよ。八億円も さっぴいてですね売買契約する元になった最初の、要はここにこういう埋設物がある、埋まっているからのけないと、その用途に供することができない、それを確認に行って、どこだかも分からないんですか、それが8億円の根拠になっているんですか、信じられないですよ、これ。 平面的なことを聞いたんで、この縦の深さのことを聞きますけれども、9.9 メートルの杭を打つ途中で出てきましたということなんですが、どれぐらいの深さで出てきたそのごみなんですか、これは平子内次長。お答えさせていただきます。先ほどご説明いたたししましたように、えー 現地において大阪航空局は 9.9 メートルまでの深さの食い工事を行った過程で発見された地下埋設物があるということを工事関係者から説明を受けたと承知しております玉城君だからじゃどの深さにあったか確認しないんですね、ちょっとこれ、配布資料のこの、えーっとですね、3枚目のところを見ていただきたいんですが、 これ、ね、あのこれどちら財務省財務局が作ったのか、国土交通両方作ったんですかね、これ、こういうふうにこの赤で囲っているところで土をのっけたと、のっけなきゃいけないということなんですが、これ、深いところにこの9メートルのところ、いろいろ埋設物がこう埋まっている絵をポンチ絵描いてますね、これはあくまでイメージなんですか、この深さに、これ、下が 3.8 メートルだと思いますけど、 こういうふうになんかいっぱい入ってますねっていうのは、じゃあ、これ、全く確認せずに、この絵は描いてるということでよろしいですか平知事長。お答えさせていただきます。あのこの資料は、先生ご案内のとおり、あの民進党の国体の、まあ、ヒアリングが、えー、数回行われていると思いますけど、その過程で、えーまあ、低震度の話と高震度の話が分かりにくいと。 いうことなので、それをわかりやすく説明する資料を、え、ヒアリング際に提出しろというご指示を受けて作ったものでございます。<笑>その資料の作成過程を聞いてるんじゃなくて、玉木君あじゃ、もう一度質問、はい。あの、その資料、資料の経費を聞いてるんじゃなくて、現に、そ、その結果ですね、われ求めた結果が出てきたものに。こういう深いところにも、まあ、低深度も、深深度というか、深いところにもですね、両方ご込みがありますねって書いてんですが。 こういう絵を描く根拠になったです、ね、どの深さにどのような形でごみがあるのかは、じゃあどのように確認したんですか平郷知事長。お答えさせていただきます。何度も、えー、繰り返し答弁で申し訳ございませんが、えー、現地において大阪航空局が 9.9 メートルまでの深さの区立工事を行った過程で発見された地下埋設物であると、工事関係者から説明を受けたというふうに承知しております。玉 ということは、航空局さんも財務局さんも自らですら確認したんじゃなくて、工事事業者がそう言ってるからそうでしたと、これが八億円の根拠ですか平郷一次長。お答えさせていただきます。えー 今、ご説明したとおり、9.9 メートルまでの深さの区い打ち工事を行った過程で発見された地下埋設物であると工事関係者から説明を受けたと承知しております。一方で、大阪航空局と近畿財務局におきましては、どのような現地確認がなされたのかについて、確認をしておるところでございます。 両局でやってるのは建築確認。今建築確認とおっしゃいました。違う。平尾事長。ちょっと正確に。えっ、えー、と現地確認でございます。すみませんあの滑舌が悪く申し訳ございません。現地確認がなされたについて、えー、確認していると申し上げると。玉木君。いやちょっと驚きましたね。あの結局この四月三月の十四日にあの。 埋設物が新たな埋設物が出ましたよって言って連絡を受けて、三日後の十四日に行って、そして見たけど、要は、現にそこにあるのかどうか確認せずにです、ね、まあ、工事業者がそう言ったからそうだというだけなんですか。じゃあもう一つ伺います。その平成二十二年の調査のときは十八箇所、非常にです、ね、広い範囲でやってます。であるとところで仮に一つ出たとしても まあ、そこだけ、あるいはその周辺だけの可能性ありますよね、それをわーっとです、ね、全面積に広げなければいけないという判断の根拠になったものは何ですでこれはどちら、佐川理財局長あの。お答え申し上げます、先ほどからのご質問もございますので、その3月11日に、まあ、浅いところの部分は、先生ご指摘のように、もともとあったというのは分かっていたわけでございますので3月11日に先方から、 いを予想して 9.9 まで食い予想したらそこから出てきたんだということなのであそれではと言って3月14日にまあ両者で行って現場の話を聞いて写真も撮ってそれはお見せしたと思いますけれどもでこういうごみが食い打ちの 9.9 の深いところから出てきたということでございますので先生ご指摘のようにその6ルが出たのか 9.9 が出たのかってそこはまあ食いを打って出てきたものですからその 9.9 の中からまあ出てきたわけででございいいますそそそれはそううううものだというふうにその場で確認をしたわけでございます。 これは新たなごみだということになりまして、それでどうするのかというような先方あるのお問い合わせがあって、これはまあ確認せないかんと、要するに今まであった埋設物じゃない埋設物が深いところから出てきたんだということでございまして、そういう意味で、両社でその近畿財務局と大阪航空局でいろいろと相談をいたしまして、それで先方から、のこのごみをですね、われわれ、 まあ、その撤去するかどうかというのを検討している最中に先方からそのこの土地を買い受けたいというお話があってでその撤去費用を控除した上でこの土地を買い受けてとにかく開港に間に合わせるように自分たちで一生懸命控除をやりたいというお話があったのでまあそういうことであればということでえ買い受けに進むわけでございますがその際 の, その8億円というのを先ほどから先生がおっしゃっていますけれども そ, れは も, うそもそも、ここは当然 小学校の建設工事をやっている真っ最中でございまして、まさに小学校ができるわけでございます、そういう小学校ができることを前提に、今までじゃない新たな地下埋設物が発見されるということでありますと、今後、さらにこの深い部分で、どんな埋設物が出てくるのか、これはまたわからないわけでございます、いろんなものが出てくる可能性もあるわけでございます。 そういう中で工事を早く進めないかんというお話がありまして、それではこの本件、先方まあ買いたいという意向を示されているので、本件の土地の売買契約におきまして、この隠れた貸しも含めて、一切の貸しについて、あの売り主であります、あの我々国の責任を免除するという特約を付すことも勘案しながら、これで必要となる埋設物の撤去費は見積もりましょうというふうに考え方をまとめまして、これで大阪航空局において、 工事算定基準に基づきまして、積算して算定したのが八億円という経緯でございます君いや私、八億円の経緯を聞いているんではなくて、まず そ, のそこだって発見されたものをもう確認していなくて、業者が言ったとおりい、ういねですよね、でそれをこう全域に広げて、広大な面積で全部である前提でやるというのが、ね何の確認もなく行われていることについて、非常にこれ、疑問が残るんですね。 だから業者から言われた、森友学園がもう工事を始めた、この二つの理由をもって八億円が決まったということですかね、これ。私、これ非常に不透明だと思いますね。じゃあもう一つ伺います。これ、一万九千五百トンのですねものを運び出さなければいけないということになってますね、結果として。これはもう本当、ダンプカー数千台分ですで。 これ、私、現地に行って、周辺の人にもヒアリングしましたけれども、マンションに住んでいる方、公園に来ている方、そんなの見たことないっておっしゃってました。で、実際、工事に携わった人の話を私、聞こうと思います、今日で、具体的に本当にこういうことがなされたのかどうかは確認したいと思うんですが、これ、産業廃棄物か、一般廃棄物かは別としてですね、 何かを持ち出すときには、特に参拝の場合は、参拝マニフェストということが求められますね、最終的な処分場をどこに持っていくのかとか、そのことに対する処理が配送法で確か決められているはずです。で、このマニフェストを見ればですね、一体いくらの量のものをどう取り出してどこに持っていったのかということはわかるはずなんですね。この参拝マニフェスト、確認されてますか。 平岡知事長お答えさせていただきます国土交通省の方は、えー、近畿依務局さんの方から見積もりの依頼を受けて、えー、まあ先ほど依頼局長の方からご説明ありました通り工事積算基準について、えーえー 工事積算基準に基づきまして、えー、まあ必要となる地下埋設物の撤去、お処分費用について見積もりを行い、それをお財務局さんにご報告したということでございます。えー、その後のお、えー、実際のお廃棄物の処理については確認してございません。佐川局長、あのー、前からあの何度も申し上げておりますが、あのー、きちんと時価を不動産鑑定士に確定して。 今、先ほどご説明した8億円の積算をきちんと国土あの国差交付物でやっていただきまして、それを引いたものがまさに時価でございまして、その時価で先方に売買をし、契約が成立したということでございまして、その後、その撤去表について、今先生がおっしゃいましたようなその細かなその証明と申しますか、そういうものについて、東方で具体的なその中身の詳細を把握しているわけではあり玉木君。これも驚きですね、8億円の工事ですよ。 現に実際どういうその埋設物が持ち出されていたのか、それに伴ってどういう工事が行われたのかは、航空局も財務局も把握もしてないし、把握する予定もないということですか。このままもう別に、売買契約も成立して、貸し担保が免除されているから、あとはそれが、例えば一万九千五百トンで見積もってますけど、例えば一トン、あるいは十トン、百トン、千トンぐらい持ち出して、 でも、これ、1万9500トンにとても足りなくてもです、ね、それは契約上、全く問題ないという理解でよろしいですか。佐川局長 あの契約については今申し上げたとおりでございまして、あの売却しております、その後、近畿財務局のでそで、その建設に必要なあの撤去はしましたねという確認は学校側から聞いておりまして、建設に必要な適切な撤去はいたしましたということでございますが、そこから先ですね、その何万トンとか申し上げられておりますが、そういうものについて、われわれ別に契約書を確認するということでもなく、詳細の中身についてはその把握していないということです北、ね、巻君。いやこれも驚きです。 まずそもそも8億円の算定根拠が業者からのいいね、学校側からのいいねで8億円が決まり、そして実際、じゃあそれで工事を行ったかどうかもですね契約上確認する義務や国には全くない、学園側から聞いただけだということで、参拝マニフェスト等についてもですねえ確認する必要もなければ法的義務もないと、破格の契約内容じゃないですか、これ。 これは通常の財務省が持っている国有地の売却って相当厳しい条件をつけながらですねやってるはずなんですけど、これ、ちょっとお驚きです、そしてこれ、ラジオ で, ですね籠池理事長さんが、これ、どれぐらいそのこれからお金がかかりますかねという話をですねしたら、いや、今わかんないと。 でこれからわかりますというふうに答えてるんですね、で8億ぐらいかかるんですかねということを聞かれてるんですけども、その何かこう、むにゃむにゃおっしゃっててですね、そのよくわからないと、い, いえということは言ってますね、否定するような。で8億円というのはやっぱりこれ 過剰だったんんじゃないんですかこれ、佐川局長あの、時間が来ておりまして、委員おっしゃ、えー、いましたように、その工事現場のものだけで、いいねでやったというのではございませんで、何度も申し上げてますように、われわれ、確認をした上で積算をしたということでございます相田牧堂々めくりになりますけれども、その確認した上で積算したというんですが、確認したという、その埋設物がです、ね、どこの場所で、どういうところにあったかさえ確認してないので、それは確認ではないと思います。 あの少し残念ですけれども、あの疑惑が深まったような感じがしますので。ええ、僕またこれ質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。玉木雄一郎君の質疑は終了いたしました。